日常演舞の食豚日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演舞開演こちら餃子の王将のチャーハンとスープスープスープあとマンゴープリンミあんにんロー あともう一所に来るんですけど、そ水のおかげなアイルアがありますね。こちらにチャーハン、ふだんの時間やゲームコーナー、ゲーム マ, マジックーに購入させていただくれることも多いんですけど、大塩のチャーハンがおしいんですけど、ライブ配信のあり、いろいろありましたけど、食べてみました。大塩の餃子はと思ったかもしれませんが、餃子は映像がなの別のまでレビューしていますので、そちらを参照にしてください。 登録よろしくお願いします、うん、早速チャーワントコトコいただきまーす<笑><笑>おすすめしてもらった味はいかがかしらあなたのお口に合うええかなり合いますね噛んだ瞬間にふわっとお米がはじけてそこから 中華の濃いめの味付けが広がってきます。といっても、どこかあっさり食べられる部分もあるので、濃いだけではない、バランスのいいチャーハンだと思いますね。他にもいくつか種類があるみたいですが、うーん、乙武さんが言ってたチャーハンってこれですよね。今から不安になってきました。もし違っていらっしゃったら、また後日、そのチャーハンを改めて食べたいと思います。<笑> スイーツの方もカリッとしていたりふんわり時にはプルプルしていてあっさり溶けてといろいろ楽しめて美味しいですうーんもっといろんなスイーツ楽しみたいな詳細なレビューはこのあとすぐ最初に食べたチャーハンですがあの瞬間中華風の味付けがきちんとふわっとなっててふんわりとした食感のお米とはね カミカファジーとおいいです、うん。じゃあ、まず、あ、味付けなので、カンブるのが美味しいんです、ね。あなたはどうですか何かお好きなチャーハンを飲りましたら。ちょっとしてください、はいうんえー。まず最初に食べてマンゴークリーム、最初に デザートの最初だったマンゴープリーンは結構あっさりとした甘、ま、さで、ね、口の中ですぐ溶けていったんですが次の手は卵ンーの方は対照的に結構弾力がありましたねあれちょっと歯ごたえあるなすっと入っていかないと思ったんですがプルプルしてるのでそれはそれで美味しかったです甘さもしっかりありましたしでご、ねね、ままごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごま ごまダんごにパン粉がさっぱりとしていますが、そのままがカリッと香ばしいよな。というので、ごままがふわっとしても、一度カリッとしっかり歯応えが長るので、そし切れ具合を求めるときにいいと思います。というわけで、本日はオーションのチャーハンとスイーツ4品を食べてみましたが、あ, ーあなたは何かお気に入りにありますか教えていただければ、ガたリングしたいと思います。で、チャーハンについて何です口の中でかめてくる。 広がってくる中央の味がとても美味しくてまとめたいなと思いましたのでご提供していただきます、ね、ご視聴ありがとうございました、ね、ごしていただけれそしてよろしければ他の動画も見ていただけるば動画をご参していただければと嬉しいですエンモク本日の演目はお楽しみいただけましたかチャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいですではまた明日の演目でお会いしましょうそれではさようなら